二面性に悩む踊り子たち演舞の終盤で彼らはどのような未来を迎えるのでしょうか今年度からよさこいを始めた新入生を含めての初の演舞をこの「最下祭」という大舞台で披露させていただきます鬼と神のストーリーに注目してご覧くださいそれでは立教大学よさこい連 ゆり文殊の皆さんですどうぞ<音声>こんにちは立教大学傑作会連ゆり文殊と申します本祭2日目ではありますが精一杯踊らせていただきます お 願, しよろしくお願いします。それでは。白夜の。空に。生まれ。いずるは。 次は神よ花の都にて彩り華やぐ神ここに百合町五代目ひらり七福神の駕籠を受け人を愛し愛される朝こそ前いざ参る がを蝕むさあよの鬼の本能相反する こうする獅子向き不慧で新陸クラブサンタルは地獄エース神井義家クラブ司いこれはわかりか 照らさないカササギは飛ぶ毘沙門ンにはなれず願いは映せるに猿が継ぐ何時神となりて都と人を守れ ありがとうございました